このありがとうストレッチはですね、えー、愛してる大好きありがとうの言葉を言いながら行うストレッチですこれはですね2回言うと8カウントになります8カウントが1セットでたい ワンセットでいきますけれどもそれを二セット目になるときは私がワンワンセットって言いますああ、私世界中に笑顔と元気とファントマイムをお届けしておりますスーパーファントマイム伝道師のシスターひノみと申します今日もねありがとうストレッチ一緒にやりましょうおお、いいですいいですかすごい、ね、いいですはいそれでは早速いきましょうこのありがとうストレッチはですね、えっと<笑> 覚えちゃうとね、あっという間に終わるストレッチでございいます。あっという間に終わるのでそれを習慣にしていただいて日々ボディを、ね、変えていくということをやってみてくださいそして一番最初にやる方はこちらビフォアアフターのチェックですのでまずはビフォアのチェックでございますご自分のボディがどんな風に、ね、どんな風に伸びているのかっていうのを、えーん 今の状態をチェックしていただいてそれで、えー、次のアフターがねどんな風になってるのかチェックすると絶対にね変化するんですよボディさんはねストレッチ前とあったとですのでそれが、えー、とビフォーアフターの違いがわかるとですねあちょっとやるとこんなに伸びるんだっていうことが分かってそれがモチベーションにつながりますモチベーションにつながると継続ができるっていうことですね継続ができるとボディが変化していくっていう<笑>良い ループに入っていきますのでそのためにもビフォーアフターはまあねあの終わってからじゃなくてもう1個ずつ終わって1個のストレッチが終わったらすぐにチェックするなんていう感じでも全然 OK ですビフォーアフターこれをやるとこんだけ変わるのかみたいなことがね分かるとどんどんモチベーションになっていきますので是非やってみてくださいそして笑顔で行いますよ笑顔 笑顔ね重要なんですよなぜなら呼吸ができます呼吸がで き, るだとできるとボディがね緩むんですよその呼吸をするためにも声を出していくっていうのが重要です愛してる大好きありがとうの言葉を言っていくことで声を出して呼吸をしてボディを緩めていくっていうことになりますなのでこの2つちょっとね重要ですということでえ覚えておいていただければと思いますさあそれでは行ってきましょう ではこちらはね忘れないようにここにアイシェル大好きありがとうを置いておきますそしてビフォーアフターをチェックしていきますよははいでは皆様お集まりの皆様一緒に行きますよ今日もねサクッと進めるなさんおはようございまます一緒にやりしためにですね説明を一つお伝えいたします一つ昨日ね足首を回すところまで行きましたその次の段階足首を回したね 足首を回した後の説明ですが、くるぶしを持ってますの で, く る, ぶしでちょっとくるぶしをご自分でつかんでこれを振るっていうところを、ね、ちょっと振っていただくとですね、足首が楽に揺れる感じ、この感じを目指したい。くるぶしのところをぐっとお持ちいただいて振る、くるぶしの、ね、ちょっと下下のところをぐっとね、両サイドつかんでそれを振る、縦にも振る、この2種類。そしたら 手を離して足をバーっと自分で、えー、足の力でわーって踏んでくださいで左右も振るここまで足振り部分ですねここのところの説明を今日はさせていただきました足振り足首と、えー、足首を持って振るのと手を離して足だけ振りこの2種類 はい、では今日もですね、スルッと縄を通していきます。私がお声掛けさせていただきますので、次々行くような感じで行ってみてください。そうするとね、あっという間に三分ぐらいで終わりますよ。こ見せておこう。3分ぐらいであっという間に終わります。はい、ではまずはボディのチェックですね。足を、えー、つま先立てて、長座ポジション、両方の手を前にしたら、 今の、ね、手が足のどの辺にあるかっていうのをチェックしてください。シータも今、うん、と土松の上辺りで背中の丸みはこんな感じで膝下の隙間をチェックしてください。手のひら入れるとね手がこうスルッと通る感じだと手のひら1枚分の厚みがありますあ厚みじゃない、浮いてますって感じ。これがやってくるとお膝の位置が、ね、だんだん下りてまいります。 あと、腿の張り具合をちょっとチェックして左右差もあります。そしたら右の方は丸っこい感じだいたいね。太さが違うんですよ。左右のね。太さその違いなんかも<笑>見てあげてで、この丸い丸い太ももさんがダラーンって落ちてきたら伸びたなっていう感じになってきます。あとふ、ふくらはぎのね。今の接地面腿ももの接地面の感じも覚えといてく。 はい、では、早速行きましょうでは足の指指先ほぐしから行きます指先ぐい足指ぐいぐいから左足をのっけて右足をのけました指をぐっと開いて縦に振るのから行きますよエアウシェル大好きありがとう2回言うと8カウントはい、ほぼその8カウントでワンモアエイトって言ったらワンモアセットって言ったらツーエイトだと思ってください はいではは行ってみよう。おはい、いきますよせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」「ボディも使ってありがとう」「お隣愛してる大好きありがとう」「ボディ弾ませながら」「お隣愛してる大好き声出して愛してる大好き笑顔でね」はい、では指をぐさっとさしますつま先ねじり。 足の甲の上を持って、はい、ついの、愛してる、大好き、ねじって、ありがとう、ボディを使って、愛してる、大好き、では、土、まず下側を持って、同じこと愛してる、大好き、ねじってますよ、ももは、愛してる、大好き、ありがとう、はい、では、足首を持って振ります、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、はい、回します、ついの、愛してる、大好き、肘もボディも使って、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 ははい、ではその右足さんのふくらはぎさんを地面に置いて左足さんは後ろふくらはぎ上からきゅうりの塩もみせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス膝のちょっと上ケッカイさんせーの愛してる大好きボディ体重乗っけてね愛してる大好き笑顔で内ももどうぞ愛してる大好き体重乗っけてもみほぐす愛してる大好き ナイスはい、おさんひっくり返します右足のふくらみ外側どうぞ愛してる大好き笑顔で声出して愛してる大好き継続は力なり、はい、持ち上げてふくらみ後ろ側をふくらみぎ裏側も見ますせの愛してる大好き継続は力なりですよはい愛してる大好き 笑顔で膝下ゴリゴリ愛してる大好きありがムーでほぐします愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きあり膝のちょっと上愛してる大好きお皿周りゴリゴリお皿さん愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねお膝を伸ばしてももの上 はい、もも上ぐいぐり、愛してる、大好き、肘でも手でもいいですよ、はい、愛してる、大好き、手のひらでもいいですよ、つま先お膝、内側、はい、同じこと、もも横ぐいぐり、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、声だし、ここはもあいと、愛してる、大好き、ここね、念入りに固まりやすいです、愛してる、大好き、ありがとう。 はいそしたら左足さんのくるぶしを乗っけてももの横に当ててくるぶししごき盛大にどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエッド愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではその足を後ろあ立てますももの裏もも裏をグイグイせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、笑顔で内ももぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、外ももぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。声出して、愛してる大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる大好き、お膝の裏ですよ、はい、愛してる大好き、あ膝下ブラブラ、愛してる大好き、ありがとう。 軽くゆすってありがとうちょっとずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好き背筋を伸ばして愛してる大好きナイスその足を後ろ左足さんが前右足さんが後ろでございます右の腰に手を当ててスルッと落としたところをグイグイもも横グイグイせーの愛してる大好きありがとう笑顔でねここを体重かけて あンモンセット愛してる大好きありがとうちょっとお尻の後ろ側までほぐしてありがとうはい骨盤転がし背筋を伸ばして左手の膝の外に左手右手がみんなお尻っぺた骨盤を転がします後ろからせーの愛してる大好き盛大に愛してる大好き笑顔で声出してわもン愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス背筋を伸ばして 右骨盤持って腰と肘と肩をねじります。骨盤ねじり、これ最後、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でワンセット、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きなイズ。これで右足終了。いいですのポーズ。いいです。笑顔でどうぞ。はい、ここまでがワンセット。はい、ありがとうございました。頑張りました。右終了。 はい、両足伸ばしてお膝を伸ばします。ちょうどはい。では両方あ右手さん今やった方の足ね。どうぞチェックです。おお、下のかかとまで行きましたう。はい、そして背中の位置が落ちました。左足さんもこんな感じ。まだね。背中の位置が高いです。さあ、皆さんのボディどうでしょう？あ、お膝の裏の隙間もチェック。膝裏はね。右膝さんの方がおりましたね。右の腿が伸びました。横広うんうん。 さあ、では水分とってください。さあ、ボディの変化ありましたらコメント欄に、ね、お書きいただいてもよろしいかと思いますよ。あ、あのさん、電車の中でご覧いただいてありがとうございます。<笑>電車の中でイメトレっていうのもいいと思います。よ<笑>。ありがとうございます。<笑>では水分とってください。もうスルーバージョンだとね、片足3、4分ぐらいで終わってるんじゃないでしょうか、これきっと。うん 水分重要ですよ。デトックス。老廃物が流れやすくなりますストレッチの後。なぜならリンパが動くからリンパが動くとリンパは、ね、血液の下水道ですから悪いものをお出しになる係そのリンパさんが止まってると悪いものを出せないんですよ出せなくなるといろんな悪い弊害がねボディの中に起こっちゃうんでそのよろしくないものをお出しになるデトックスするためにも水分をとってください水分を取るや、はい では早速左足さん、行ってみましょう。左足さん、行ってみよう、はい。ありがとうございます。<笑>はい、では、横向き、えー、と左足さんのチェックからいきます。こちら、またちょっとセットして。はい、左足さん、どうですか今ね、こんな感じ。右足さんは緩んだでしょ。左足さんはまだでしょ。はい、では、右足さんの上に左足さんを乗っけて、指先からスルッと。 するっと流していく感じいきましょう指先からせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣愛してる大好き声掛けしてくよ愛してる大好きお隣声出して愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣愛してる大好きありがとう愛してる大好き指を握手つま先ぐいぐいせーの愛してる大好きねじりますよはい 愛してる、大好き。土松のちょっと下側持ってねじって、愛してる、大好き、すっごい熱くなってきた。<笑>愛してる動きますね。はい、くるぶし持って振ります。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、上下。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、回します。愛してる、大好き、ボディ型。ありがとう。はい、愛して。 大好き肘も大きく回して反対回し愛してる大好き声出して愛してる大好き笑顔で足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き足だけ振りがとう左右愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう左右愛してる大好きありがとう愛してる大好きここ両足でした行きましょう。 手筋を伸ばしてボディを倒して、両足アップ、両手アップ、これで盛大に振って、せの愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアセット。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。はい、ではチョキンのポーズ、チョキン。ああシスタオのボディだいぶ治ってきました。笑顔でね。はい、ではいいです、もんついでに。いいです。はい、OK、ありがとう腹筋使ってます、これね。 はい、では、えー、と足を左足のふくよりちょっと本当と暑い暑くなってきましたね今日いいですねありがたい高いですね、はい、ではふくらぎさんほぐしましょう上からキュウリの塩もみせの「愛してる大好きいいですよ」「はい、愛してる大好き結界さんはい愛して膝のちょっと上ねありがとうお膝さんのちょっと上大好きありが内ももさん愛してる大好き 体重かけて、愛してる、大好き、体重の使いどころですよ。はい、では、お膝をひっくり返して、左足、ふくらはぎさん、外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、お膝を立てて、ふくらはぎ、下側、せーの、愛してる、裏側さん、ありがとう、愛してる、大好き。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 先お膝内側もも外ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモーセットはい愛してる大好きありがとう愛してる大好きではくるぶし右足のくるぶしをのっけてもも横をしごきますくるぶししごきせの愛してる大好きありがとうボディー全身で盛大にもマ愛してる大好きありがとうここ念入り愛してる大好き ナイス。はいでは膝を立ててもも裏ぐいぐいせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きゆすってね内もも愛してる大好きありがとうゆすってね愛してる大好き外側どうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝裏ぐいぐい愛してる大好きありがとう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 ああ、りがとう愛してる、大好きここねえりにワンマーセット愛してる、大好き体重かけてねはい、愛してる、大好きナイス背筋を伸ばして骨盤転がし右手さんを右のお膝の横左手さんを左のお尻っぺた後ろからせーの愛してる、大好き少しボディを前に出す感じ愛してる、大好きありがとうワン愛してる、大好きありがとう 愛してる、大好き。ナイス。背筋を伸ばして、右手さん右の腰のよこ腰の横、左手さん腰、はい、ボディを回します。ねじる、せーの、愛してる、大好き。腰と肘としっかり動かして、わんわん、大好き。ありがん、わんわん、愛してる、大好き。いいですよ。ナイス。ではこれで両足骨盤転がし、いいです。 はい、ではマットをたたんでいただいてもいいしマットっていうかクッションというか座布団ていうか何でもいいですお尻さんをちょっと守っていただいて坐骨さんねお尻の一番下の骨背筋を伸ばしますじゃあ足は腰幅より大きめちょっと肩幅で踏ん張っていただいて骨盤を後ろに倒すのと前に倒すのと盛大にいきましょうせーの「愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好き」 あ〜笑顔でね、愛してる大好き、ナイス、背筋を伸ばして、骨盤もその場でクイック、せーの、愛してる大好き、ありがとう、これが最後、ありがとう、あう、愛してる大好き、ありがとう、最後のストレッチ、ナイス、はい、ではできました、いいですね、ポーズ、どうぞ、手は丸で、足は上げて、ちょっと腹筋使って背筋を伸ばして、ちょっと手がこっち、こっち、いいでーす。 はい、いありがとうございます。っち上手皆様<笑>は い,、えっと、ふううはいということでできました両足を伸ばして、えー、そしたら左足のチェックですどうぞ、うん、わあだいぶ折りましたよこれはいで右足さん最後折りましたスタート時点このぐらいでしたからね これがここまでのいいです、ナイスです、ありがとうございます、今日も頑張った、自分とみんなに拍手、いいいです、素晴らしい、いいですのポーズ、座ったバージョンもいつでもできるようにしててください、いいですの、あの足はポアンとでしょ、背筋を伸ばすでしょ、丸でしょ、でちょっとボディを後ろに倒す、こうか、そうすると、いいです、座ったバージョンポーズができます、ポアンと重要ですね。 で、腹筋使っておりますよ、腹筋、はい、こちらも練習してるようです、立ったポーズも重要だけど、座ったポーズもできるように。はい、ということで、ボディの変化、ございましたでしょうか、はい、えー、ご自分のね、ボディの日々の変化、ちょっとずつ、ビサの変化に気づくっていうのは重要ですよ、人生において、ビサに気づくことが重要、<笑>はい、次、では、シスターの告知さん、えー、いいです、ビデオ上映会、ボリューム1、ひろみの日のち。 ヒロミの日のうちはシスターが、えー、東京マイムカレッジっていうところで2年間学んでそこで終了公演っていうのがあってその2年間やった後に初めてソ ロ, ソロパントマイム公演をやりますその公演のビデオがなんと奇跡 的, 奇跡的に残っておりましてその映像をみんなでね見ながら<笑>チャチャを入れるそし<笑>シスターがトークをねそのころの映像を見たいよね いやーお見せしたい<笑>そして、えー、そのその後に飲み会と、えー、卒業式の模様のビデオがなんと奇跡的にこれも残っておりましてその模様をちょっとちょこっとお見せいたしたいと思います並木隆尾先生のもとで私も学んでたんですけど並木先生のコメントなんかもねちらっとお見せできるかと思いますはい3月26日14時と18時スタジオエヴァでやっております ぜひこちらの QR コードでよろしくお願いいたします。はい、ということでいいです。いや今日も無事終了いたしました。えっ、ー、と明日から明日また土曜日ねこの後のスケジュールの方もう出してフェイスブックの方には載っておりますのでそちらをご覧ください。で明日9時からまたやります。で日曜日は本番があって出社できないんですが来週はまたこの後火水木金はできる予定でおります。9時からね、はい ぜひご参加くださいはい今日も本当にありがとうございましたこのまま良い1日まあ暖かいからね私も盛り上がっていますもう春になると私いやいつも盛り上がってるけど春はさらに盛り上がるねはいでは皆さんごきげんようハバナイスフライデーチャオ バ, バイバイ